アイロン接着芯を使って超簡単にできるランプシェードです今回の朝顔模様の型紙は説明欄からダウンロードしてください型紙を1個分切り取ったら鼻にする色のお花紙を1、2枚選びますそのお花紙を型紙と同じ大きさに折ります さらに半分に折り、型紙と重ねてホッチキスで留めます。真ん中の星型の部分を切り取ってから、周りの丸い部分を切り取ります。葉っぱも型紙をダウンロードして2列分切り取ります。 型紙を半分に折ったら、緑のお花紙を3回折って挟みます。白いところをホッチキスで何箇所か止めたら、シルエットの線に沿って切り取っていきます。 半紙に貼り付ける作業をするときには、後で持ち運べるようにカッターマットなどの板を敷いてください。スティックのりを使って、朝顔の花から貼っていきます。のりは花が動かない程度に軽くつけてください。花と花の間に葉っぱを貼っていきます。下の方の葉っぱは。 刃の先が下を向くように貼りましょうお花紙を貼り終わったら半紙と同じ大きさに切った アイロン接着芯を載せますそして下の板ごとアイロン台に移動しますずれないように板から滑らせるようにしてアイロン台に移したら真ん中から外へ向かってアイロンをかけますこれでしっかりと貼り付きました。 不織布を貼った方から、周りに黒い画用紙を貼り付けます。液体のりかボンドを使って、しっかりと貼ってください。糊をつけた後、アイロンをかけると、早くきれいに乾きます。縁取りの画用紙が乾いたら、半分に折り、端をクリップで留めます。ちょうど真ん中に。 1センチほどハサミで切り込みを入れます。クリップを外して、切り込みのところで噛み合わせ、上下をクリップで留めます。形を整えて、出来上がり。明るいところでは白っぽく見えますが、中にライトを入れると、朝顔の図柄がくっきりと浮かび上がります。薄めた糊で貼り付けるよりも、 透明感は劣りますが、なんといっても作業が簡単で早くできます。アイロンは熱くなりますので、火傷には十分お気を付けください。